ちょっと引くわ。いや、46万でかいよ。ん、あ、強い武器が欲しい。そうっすね、武器が欲しい。はい。深夜の民。これが戦場でござるよ。 ぜひ、新衣装アーカイブ見てください。お披露目配信、いろいろ見せてるんで、カメ君全然活躍できない。<笑>スラオ。およいしょ。はい。新衣装お披露目後の。 初めての配信となりました。見てくれてありがとう。もらう。では、次回もよろしくお願いします。いやー、ミタルキングで46万。気持ちよすぎだろ。ということで、ちょっと全体を釣りりにしときます。 ありがとうございました。おつりりでした。またねー。また見てねー。よろしくー。なんの衣か。なんの髪型か。お楽しみにー。 見える見えるオッケーはいおやすみもらうもらう